ケですさあ今回はですねホホルルモモンンをを食べたいいんでホルモンを買いに行ってます今日はねちょっとホルモンパーティーをしようと思って大牟田にですねとても美味しいホルモン屋さんがあるんですよでそこでちょっとホルモンを買って、まあ、持ち帰って、まあ、みんなでねホルモンを食べたいと思います いいっすね、この車新車ですか<笑>何も喋ってくれません<笑>はいブーブーこのお前さんに到着しました今から、ね、肉をね買っていきたいと思いますマンダホルモン中毒なんですけどね<笑>今から火を起こします 大丈夫だ。問題ない。マジで飽きちゃう。やば。火が青くて、うええ。やばがね、早速。やべい、これ、マジで。マッサー。激うまプンプン丸じゃん、これ。<笑>これがメインのホルモンですねす。これね、マンダホルモンのタレなんだけどね。これがまたうまいんですよ。 「よろれいヨきよろれいっき」「やきにくやきにくてさてほほだいさてほほだいよろれいき」 のタンリのタンリのの も,、はい、もう一回です。 大変ええ大変ですえー、大変ですえー、時間です一回お兄さんでよね見て俺は そうなでもそうでもそ う, でもそうなるけんねでもでももし結婚して俺が兄貴になるけん何て言うんだよ何てだよ な, な, <笑><笑>なめとどお前<笑>